ライダーやるんだな。今ここでああ。勝負は今ここで決める。 ここに長く居すぎてしまったんだ